か汚いどこも来たよ。本当<笑> 夏とか老舗やもヘドロの匂いしてるし定期的にヘドロを掘り返して取ってる埋まっちゃうからガスも湧いてるしプクプクしてるもんあっそうなの